こんにち は, こんにちはえっ、ー、と初めましてなんで、はい、お名前をお願いします、はいえー、中尾春日ですよろしくお願いしま す, お願いします中尾ゆずきですよろしくお願いしますお願いします春ちゃんとゆずちゃん、はいはい、はい。もう勝手に今日はそういうをさせてくださ い,、はいはいいはい、はい。でお気づきの方もいるかと思うんですけど姉妹なんですよ、はい、お二人はお姉ちゃんは私ですはい。春ちゃん。 はい、ゆうさんが妹さんって感じで2人はあの LPGA のティーチングの資格を持ってて、まあ、今のツアープロを目指して頑張ってます<笑>、はい、<笑>そんな感じでまあリンゴルフ恒例 の, あの対決企画がありましてで今日初めて兵庫県に僕ちょっと来たんですよはい、はい、あのゴルフ場はロータリーゴルフクラブはいはい様にやってきてますありがとうございますありがとうございま す, あいます、はいまあ、そんな感じでちょっと対決をしていきたくて、はい えー、とルール、ちょっと簡単にあの読み上げます、えー、9ホールのマッチプレーになります8ホールのスコアによってポイントが獲得される仕組みになってまして、えー、とボギーで勝った場合、まあ、ボギーとか、まあ、ダボとかはちょっと0ポイントです、はい、パーで勝ったら1ポイントありますでバーディーで2ポイントイーグルで5ポイントアルバトスホール4も一応ありまして<笑> 10ポイントです<笑>、はい。はい はい、で最終ホール の, あの9番は、はい、あのポイントがダブルアップ、はい、であの OK はありですうまくやってください、はい、<笑>お酒にはちょっとあのマッチプレーなんでなしなんですそこだけご注意お願いします、はい、でこれ恒例なんですけど勝ったら5万円もらいますはい頑張ります負けたら0円ですはい、はい、でもあのまあ怒ってもらったりしてください<笑><笑>はい、はい、じゃあそんな感じで早速やっていきたいと思いますんでよろしくお願いしま す, お願いしますはい オナー私ですあは私いそうですね姉妹対決は多分初めてなんでちょっとどんな感じかが予想つかないというかずっと一緒にいるから対決ってなるとどうなんだろうってう、うん、ちょっと緊張と楽しみがそうますね。一応姉なんで 負けたくはな い, なっていう。そうですね。ずっと言われちゃいますよね。はい、い初めての対決ですからね。<笑>いつも、いつもお姉ちゃんったら、負けたくないよねって。言われますけど。ってことお願いします。はい、ええー、対戦選手はお姉ちゃんなので、えー。いつもよくもあるんですけど。その。負けないように頑張ります。はい。はい、ありがとうございます。<笑>大丈夫ですか。はい、大丈夫です。 よろしくお願いしますしお願いしますよろしいしすど う, いい、ね、どうやろうここからそうです、ね、木の方に行っ て, 行って<笑>そう着地によりますよね<笑>木の方には、うん、お願いしますしお願いします た<笑><笑>いいと思います。です。二人はユ、ユーチューブの出演とかは。初めてです。ああ、なるほど。はい、あるはの雑誌とか、はい、そういうのは、あったりしてもらった。どうですか、最初。モ、はい、うティショットも。<笑><笑>だから、撮取られてるか。 しししかもうううねね寒いいいいいい練習してて時間らっっった待ちすなこここれはやばいよ<笑>やばばよとこ行っちゃ感じなんです、ね、こういう感じです。 マジでやだね。<音楽><音楽><音楽> <笑>ちょっとど残ったかこぼれたかみたいな感じですかね。 あっ、いい違うよスです。 はっと嫌になったよかで<笑><笑>も出だしパーパーで。はい上 当店です。あ<笑>ぶ<笑>なちょっと温<笑><笑>なっちらだってもしかして二人とも一緒じゃないですよね。ちょっと見てて、はい。私がフェードで妹がドロ ー, ですドローです。あやっぱり少し玉筋というか違うなと思って。はいね、昔からうん同じコーチです。あ同じコーチなんですか。<笑>ええー。したらドロケの玉だったらゆずちゃん。はい。 程度系の、玉だったら、はい、るちゃん、はい、訪ね て, てきてもらえれば、はい、の方が自然に、わかりやすい。どっち持ってったら、やっぱ、<笑>じゃ両方受けてくださいって感じですね。い<笑><笑>はいその時は、レッスンは、兵庫。大阪。そうですね、主に兵庫ですけど、大阪とかも全然、まあ出張レッスンみたいな感じで、行ったりはしています。うん DM 送れば対応できますよ、か、ね、DM か、一応オフィシャルの LINE があるので、うんうんうん、そちらに送ってもらえたらありがたいですなるほどわかりましたじゃあ、えー、と2人のインスタグラム m DM とそ LINE は1つ、はい、そうですね1つですじゃあそれをあの動画で貼り付けとくんでありがとく、はいまあ、ね是非ねちょっと兵庫とか大阪の方とか、はいはい、個別対応結構多分自由というか、まあ、調整聞きやすいと思うんですよそ はい、まあ試合中はちょっとどうしても、あれですけど、そですは い, そこは難しいです。なるべくね、スケジュールを合わせてやると思うんで。はい、のののぜひお願し。はい、ぜひ。はい、まあまずちょっとフォローしてもらって、はいね、いろいろ見てもらいたいですよね。お願いします。はい、いますじゃあ、そんな感じで、次なんですけど。はい、長いですね、パー五。六百かな。も、まあ、う五、ん、百。<笑>そう、六百はないと思うけど、間で五百。五六十ありそうな。そうですね、はい。長い、結構。頑張ります。はい <笑>ちょっといきなり動くかもしれないんではい、頑張りますはい、楽しみですはいお願いしますはい右、左よ右、左でなんかし に, にくンククあ、これはやばいと上げた<笑>ちょっと待って<笑> ちょっとカト<笑><笑>いい<笑>いなかし<笑>ちょっ と, ょっといいですか<笑>でごめんなさい。 ジャンプもが絶対にあのバンカーです<笑><笑><笑>バカーだちょっといいワサッあった普通にあったありましたねこっちはいそう暫定がバンカーなん で, でも危なかったねカッカートマリーもうちょっと行ってたらいやもう完全オービーだと思ってました、うん、<笑>もうもらったと思ってたでしょ はい、惜しい。<笑>だってさ、ね、お気に入り。<笑>めちゃい<笑>無難に行ったなって<笑><笑>、ね。なんかもうティーショット見て。怖いですよ、<笑>左心得てますね、マッチプレーを。<笑>スプーンです。はい。 すっかいそっちですね。 あの、初めましての人に聞いてるんですけど、はい、血液型ってどっちなんですか AB 型と B 型ですああなるほどほいって言われる全然まだわからない<笑>全然まだわからないああぽいなってよく言われますカジュアルしていいよいいんですかはい、すごいです、ね で も, ここ も, もう一回引くね。 長もう200人。 度で打ちます。った<笑><笑><笑><笑> なかなかですよねちょっと手前落としても難しいですよね難し い, <笑><笑>難しい<笑>んギリがんーがナイスやってる<笑> <笑>確かにそうだよねあや危ういところが残ってて、はい、危ない危ない危ない1ポイントゲットですね、はい、グリーンが難しいね二段グリーンな Nice. That's this. <laughs> <laughs> nice. Nice. <job. laughs> 見えもんな<笑>何って感じさあ待ってラインが全然違う<笑>結構深いねあ<笑>これは惑わされたや <笑>あれが一番面白くないない<笑><笑>ちょっと体外りなもんで見てください距離感がおっけい てくくださいよ<笑>よくないってやるよ言うよな<笑>再帰りっうん。<笑> かかえ、そうなの？はい。え、三十度？三十一度二度とかあります。ちょっと熱中症になるんじゃないかが。<笑>いや、そうなんだ。そんな違うんだ。はい、今日はだって七度とかでしょ、はい、ててなかない。やば。じゃあ半袖から冬に戻ったみたいな。いそんな暑いんだタイそうだ、ね？あ、まあだからあれか、冬に合宿とか行くんだ。そうだよね。そうそう。ちょうどホンダの LPT のやつがやるときで一週。 次じゃいくらいから試合だって言って、うんうんうん